世界出ること」 君から遠ざかり過ぎた俺でもただ日の目を 「光の世界で足を伸ばす前にするべきことがあるんだ」「自分自身を変えなければ」「光からまた闇へ戻るだけさ」 i l So 前に「するべきことがあるんだ」「自分自身を変えなければ怒りからまた闇へ戻るだけさ」「でもまだ生きてかねばならぬ現実がある」「せめて生きて 場所がいい「でもまだ生きてかねばならぬで